前回食事制限失敗しちゃったんですけど、あのー、どうしても食事制限でどんぐらい変わるのかっていうのが知りたいっていうのと原因はもう飽きちゃったことだっていうの分かってるん で, で調べるとバジルとかブラックペッパーとかガーリックとかいろんな変化させることで続けられるって書いてあったんでちょっとそれで30日毎日朝昼晩。 鶏胸肉とブロッコリーで生活して寝る前にここで体の変化と体重の変化を確認しながら今度僕はやっていこうと思います。レッツゴー Take a moment. ということでようやく30日の食事制限が終わりました頑張ったまあ長かったですね今までの1ヶ月の中でこんなに長い1ヶ月なかったっていうぐらい長かったんですけどまあ半年前にまず食べるの我慢したくないってことで運動でのダイエットを始めてでそれが始めたのが7 8キロだったんですけど先月 食事制限を始めた時が64キロで今が5 8キロなんで始めてからはちょうど2 0キロ食事制限で6キロ痩せたわけなんですけどまあ結果としてちょっと痩せすすぎたなっていうのがあります、まあ、これからもっと筋肉つけていこうかなって思うんですけどこの1ヶ月もいろんな創作料理とかアレンジしながら乗り切ってきたんで。 それは多分皆さんの参考になると思うんでこれからいろんな動画で詳しく話していこうと思うんですけど、まあ、1ヶ月毎日普通の食生活しててもあれ食べたいこれ食べたいってなる中で30日間我慢して多分めちゃめちゃいろんなの食べたいんで明日から普通の食生活に戻す前に一旦解開放飯ってことでカメラ回しながら大食いしていこうかと思うんでその動画でまた会いましょうバイバーイ